それではこれから計算機数学1の第3回の授業を始めます。授業に入ります前に、前回第2回のまとめを振り返っておきましょう。前回は、2進数、符号付き整数の表現、2の歩数について学びました。その次に、実数の有限桁の近似、すなわち実数を有限桁で近似することと、 不動小数について学びました。それから不動小数の絶対誤差と相対誤差について学びました。でさらに不動小数の丸目誤差とマシンイプシロンについて学びました。で最後にアイトリプルイの不動小数規格について学びました。今回の授業では。 多精度整数の表記と加算について学びます。それではテキスト第 2.1.5 節、多精度整数の表記と加算から入っていきます。テキストを持っている人は15ページを見てください。 えっと、まず、今回の授業で扱います多倍長演算もしくは多精度演算と呼ばれる演算ですけれども、今後、この授業における整数や有利数などの数の演算は、正確に行うことを前提にします。まず、このことに注意してください。そうしますと、これまでの授業で、1ワードというメモリの その容量について学びました1ワードというのは、まあ、あの何バイトか の, そのメモリの集まりになっておりまして、で基本的にその CPU であの処理されるその数値や情報の単位というのは、ワード単位として処理するということを我々は学びました。でしかしながらその現実の社会、世界にはですね、 その1ワードに収まりきらないようなその大きな数というのはまあしばしばあるわけで、そういった数をその計算機で扱う必要も生じるわけです。それでは、そのような1ワードに収まりきれない大きな数の演算をその計算機でどのように行 う, か行うのかということをちょっと考えてみましょう。このスライドではあの写真が載っていますけれども、これはあの僕の家にで使っているあの電卓です。 でまあ、皆さんもあの、まあ、こういう似たような電卓ですとか、あるいはそのスマートフォンの電卓アプリなどを使う機会があるかと思いますで。だいたい電卓、家庭用の電卓というのは、この写真にありますように、その10進8桁の精度を持っているわけなんですけれども、まあ、あの例えばその電卓を使っていても、 その8桁に収まらないような数を扱うっていうことは、まあ、普段の生活はそれほどないかもしれませんが、まあ、もし扱う必要があるとすると、まあ、困るわけですよね。で、えー、とまあ、今回はそういう状況をちょっとですね、の CPU のワードっていうのを、この電卓の桁数に置き換えて考えてみようかと思います。で、じゃあ、あの、例えばこの 有限個ですけど、電卓を何個でも使えるという状況下で、その例えば今、写真で与えられております電卓っていうのは、重心8桁の数までしか扱いませんけれども、まあ、これをあの使って、複数個の電卓を使って、そのまあ、もっとより大きな数を扱いなさいと言われたときに、皆さんだったら、どうしますかってことをちょっと考えてみましょう。 そうしますと、まああの、パッと思いつくアイデアとしては、その必要な桁数の分だけ電卓を並べて計算をしましょうということを思いつくのではないかと思います。このスライドにありますように、その上位桁から下位桁分までの、ね、電卓を5個並べてみるわけです。でまあ、それぞれの位の桁をそれぞれの電卓に計算させるということで、まあ、例えばこのスライドに出しました例ですと、 電卓を5個用意しましたので、8×5 で、その40桁、中心40桁まで計算可能になるだろうということが、まあ、予想できると思います。そこで、ここからは、まずはですね、非不正数の多倍長演算というのを考えていきたいと思います。多倍長というのは、そのまあ、これまでの 学んできたことっていうのは、の CPU の, あのワード単位の演算だったわけですけれども、今回はワードをいくつか集めて、何倍かのワードを使って、で、1ワードではできないような大きな数の演算を扱うという意味で、この多倍調という言葉が使われております。で、このようなその多倍調と呼ばれる何個か複数個 の, あのワードを持って、その整数を表現することを、まあ、多倍調整数と。 い う, ふうに呼びますでそこでこれからやることはその多倍長演算を計算機上でどうやって実現するかということです。先ほど出しましたアイデアでは、まあ、電卓を複数個並べて1個の電卓では計算できないような大きな桁数の演算を行うというアイデアを示しますけれどもあ の, あの電卓の世界を このメモリ、計算機、我々が今扱っている計算機とかメモリに置き換えてみますと、えー、と先ほどの例の電卓1個1個がまあ1ワードというふうに思えばいいわけです。で、電卓を複数個並べるということは、そのある整数を、まあ、複数のワードを使って表現することによって、そのような大きな数の演算を可能にするということになります。でそこで、これからはその2つのことを学ぶんですけれども、 一つはそのデータの表現と、まあ、大きな数を複数個のワードを使ってそのどのように計算基調で表現するかという点で。もう一つは演算の手順。これはアルゴリズムと呼ばれます、もう呼ばれますけれども、じゃあ実際にそのような多倍長、を複数個のワードを使って表される数の例えば加算ですね、加算をどのような手順で行えばよいかと。 といいうここについてこれから学んでいいいきたいと思いますでは最初にその多倍長の大きな数を表すためのそのデータの表現について示していきますここでは A を表したい数値非常に大きな1ワードでは表せないような数値ですねとしますそれから K をその A を表すのに使うワード数とします で最後に A0 から A の K-1 というのをその A を表す具体的な各ワードということにします。それでは実際の多倍長数のデータの表現について見ていきます。先ほど紹介しましたようにその A0 から A の K-1 を その多倍調数 A を表すワードとしました。で、これらを、この A0 から A の K-1 を使って、その整数 A を、このスライドの真ん中にありますシグマの式のように表します。で、ここで注意点なんですけれども、この2の NI 乗という数なんですが、以前の授業で紹介しましたように、この N というのは、1ワードの大きさを表すビットの 数を表しておりますですので、まあ、2の ni 乗というのが、まあ、各1ワードを表す数の大きさと思ってください。で、まあ、この式から見ていただいて分かりますように、その、まあ、a という数値を表す際に、その下位桁をですね、一番下位の桁をまあ a0 として、a 0というワードを割り当てまして、 そこから始まって、a1、a2 と隅に従って、徐々にその上位の桁に相当する部分のワードとして、ワードを割り当てていきます。で、最後、その一番大きい、この a を表す一番大きいの数の部分には、この a の k-1 というワードを使います。このようにして、その合計、kn、 桁ですね、Kn ビットだけ の, その大きな数をこうメモリ上で扱うことができるようになります。で、囲碁ではこのような形で A0 から AK-1 という K ワードを使って多倍調数 A を表すということを下の行にありますようにこのような式で表記することにします。 で次に先ほどのような形で表現しました多倍調数 A をその具体的にどのような形でメモリに格納するかということについて述べますここにその、まあ、A という数をあらに表すのに使いますワード A0 から AK-1 をそのメモリに配置した状態を表しました最初に気をつけなければならないことはこのメモリの先頭ですねと 以前説明しましたが、このメモリーというのは、えっと、下の段がまあより先頭に近い、アドレスが小さいメモリでして、でメモリのこの図のです、ね、上の方に行くに従って、そのアドレスが大きくなっていて、メモリの中では後ろの方になるということなんですけれども、このメモリの先頭に、この K、すなわちこの A の長さ、 えー、すなわち、その A を表現しているワードの個数ですね。これをあの含めることに注意してください。で、その次の番地からは、その A0、A1、そして A の K-1 に至るようの順番で、その A を表現する各桁をに対応するメモリをの格納していきます。ということで、 えっと、今はその K ワードを使ってその A という多倍調数を表現するのですが実際にその計算機上に確保するメモリのワード数は K プラス1ワードになるということに注意してください、えっと、今の話でその多倍調数で表す整数 A をのその タバー調数で表現した際に、それらのワードをメモリに格納する手順について説明しました。で、次に、この A をですね、この二進表記するのに、今のやり方で一体何ワード必要かということについて議論したいと思います。えー、と、まず最初に、その A を二進表記した際のそのビット帳が必要になりますけれども、えー、と、 これはこのような記号で表されます。えっと、ログの a プラス1なんですが、この lg という記号は2を定にする対数です。ので、えっと、これはテキストの最初の方のページの記号一覧のところに載っておりますので、確認してください。で、この a プラス1のその2を定とするログの値の 両側カッコは、これガウス記号に似ていますけれども、これシーリング関数、天井関数と呼ばれるものです。この定義についても、テキストで確認しておいてください。このシーリング関数、天井関数の定義はテキストの4ページに出ております。このシーリングの x というのが、 えー、X 以上の最小の整数を表す関数です。で、えー、と次に、えー、と今はその A を二進表記したとき の, のビット帳でしたので、えー、とこれをそのワード数に置き換える必要があるわけです。で、1ワードが N ビットのとき、A を二進表記するのに必要なワード数というのは、先ほどのビット帳を N、まあ n でで割った値ですねこのビット帳に対して、このシーリング関数の中身を n で割った値となります。で、これを以後、この授業では、えっ、ー、と、lnA、つまり A は A の長さですね。で、ln というのはこの length の ln ですけれども、A の長さと表すことにします。で、ここまででひとまず、その A という数が、ご、あの、 表現するのに必要なワード数はレングスの a で表されることが分かりましたので、実際に そ, のそれをメモリに格納する際に何ワード必要かということなんですが、先ほどのスライドでやりましたように、そのメモリに収納する、格納する際、メモリに a の情報を格納する際には、その a の長さの値を収納するという決まりがありました。で こ, れこれがその1ワード分取られるわけですね。 ですので、えーと、結論として、その a を計算機上で二進表記するのには、この、これにありますように、えっ、ー、と、レング a プラス1ワードを使うということになります。えっ、ー、と、最後に補足ですけれども、この、最初にやりました、この a を二進表記したときに必要なビット数が、えー、この a プラス1のログの 天井関数、シーリング関数の値になるというのは、えっと、あまり自明なことではありませんので、各自でちょっと考えてみてください。